日本はかつて小座フラッグと言われましたが、もしかしたら言われただけマシなのかもしれませんね。どうも、政治いろいろの学部です。G7 が終わった途端、何やらきな臭い状況に拍車がかかってきた模様です。米中対立から米中紛争へ、というある意味、 ありえない想像だったものが本当になってしまってもおかしくないのかもしれません。中央日報の記事を引用します。空母ロナルド・レーガンを中心とするアメリカの空母打撃軍が15日に南シナ海に侵入したとロイター通信が報じた。アメリカ海軍は南シナ海で固定翼戦闘機と回転翼戦闘機の飛行作戦、 海上打撃作戦、陸上空中兵力の合同戦術訓練などを含む海洋安全保障作戦を遂行するとロイター通信に明らかにした。また今回の作戦はインド太平洋地域の米軍の日常的な活動だと強調した。中国は南シナ海の領有権を主張し、米軍が南シナ海で 訓練をを実施するたたびに不満を表してきた中国は先月20日にもアメリカ駆逐艦カーティス・ウィルバーが南シナ海のパラセル諸島付近に入って安保危険を招いたとして強く反発した。とのことです。G7 共同宣言において騎士不鮮明だったと言ってもいいドイツをも巻き込み、 ゲストとして参加していたクワッド参加国であるオーストラリア、インドの賛同も得、アメリカとしてはこの機に乗じるというところなのでしょうか。特にバリバリの親中派メルケル首相を率いるドイツが曲がりなりにも反中戦線に加わったということがアメリカをさらに強気にさしているのかもしれません。ドイツは経済的には中国依存がかなり強く、 それもあってか日和見状態を続けていました。ところが先頃の独合2プラス2会議において、仲裁裁判所の判決を無視して、南シナ海の領有権主張を続ける中国を、判決は最終的なもので、全当事者に対して拘束力があると非難しています。ここで一つ潮目が変わったわけであり、さらに今回の G7 共同宣言です。 アメリカから見た場合、ドイツに対して完全なる信頼は置けないまでもメルケルの後は変わるだろうという期待を持つのもやぶさかではありません。今回、アメリカの空母打撃軍が侵入したのも中国が領有権を主張し仲裁裁判所がその主張を無効と判定した南シナ海です。アメリカとすれば、中国の南シナ海領有の主張を 全く根拠なしとする仲裁裁判所の判決を後押しする行動を見せた上で、さらに中国を挑発する意図も含まれているのかもしれません。アメリカの立場から見れば、中国がこの挑発に乗って空母打撃軍にちょっかいを出してきてもよし、挑発に乗らなくても南シナ海を堂々と後悔することで、南シナ海は中国固有の領海ではないと 満点下に示すことができます。どう転んでもプラスしかない行動なわけです。G7 共同宣言が出たすぐ後に行動に移したということは、アメリカ内で政軍一体がしっかりと図られているという裏付けになるかもしれませんね。だとすると、今やアメリカは右派左派、民主党、共和党の区別なく、アメリカ全体で 反中国に完全に向かっていると言えるかもしれません。ことここまで来た以上、米中間の日和見は、もはやアメリカには通じないと見るのが自然です。ところが、その自然なものの見方が全くできない、信じられない国が世界にはまだあるんです。そう、韓国です。こちらは連合ニュースの記事を引用します。イギリス南西部のコーンウォールで開かれた G7 首脳会議では、共同声明と開かれた社会の声明を採択し、13日に閉幕した。G7 加盟国のみが署名した共同声明とは異なり、開かれた社会の声明には、韓国が招待国として名を連ねた。声明の作成にも加わった。声明は国際社会で民主主義の価値が脅かされているとして、権威主義の政府、 貧富の格差、人種差別、偽ニュースなどに厳しく対応する内容が盛り込まれた。中国を強く牽制した共同声明とともに、開かれた社会の声明も中国を狙っているとの見方が出ている。G7 首脳会議を準備してきた韓国政府関係者は13日、コーンウォールからオーストリアに向かう政府専用機内で、 中国を刺激する可能性がある声明に韓国が参加したのではないかとの記者団の質問に特定の国を狙う内容は全くないと説明世界が直面している脅威に対し指導的な地位にある国が共同で協力し是正を図るため作成された声明と述べたとありますがここまで現実が見えていない国は 世界広しといえど韓国だけかもしれませんね。G7 共同宣言の中でも中国と名指ししているにもかかわらず、特定の国を狙う内容は全くないとは、現実どころか文字も見えなくなったのでしょうか。G7 共同宣言は明らかに中国を狙っています。言うまでもないことです。アメリカが推し進める反中戦線、そして今回の南シナ海への 空母打撃軍の侵入。その陰では実は菅首相がドイツに国を刺したとも言われています。TBS ニュースが6月12日に報道した記事によれば、イギリスで開かれている G7 サミット、主要7カ国首脳会議は2日目を迎え、菅総理は派遣主義的な動きを強める中国に対し、G7 として連携して行動するよう訴えました。 2日目の全体会合を前に、菅総理はドイツのメルケル首相と対面では初めての会談を行い、ドイツが進めているインド太平洋へのフリケード艦派遣の動きなどを歓迎しました。これに対しメルケル首相は、インド太平洋はドイツにとっても重要な地域で、安全保障分野を含めた協力の強化に向けて連携したいと応じたということです。 とあります。メルケル首相に対して最後の念押しを行い、バリバリの親中派であるメルケル首相から、インド太平洋地域に対する安全保障分野の協力という言葉を引き出したのです。かつて湾岸戦争の際に130億ドルという巨額の戦費を供出しておきながら人的貢献を一切せず、当時のアーミテージ国務副長官から、ショーザ・フラー 無形の圧力をかけられたことが、日本にとってはある意味良い経験になったのかもしれませんね。ここまで対立構図が深まっている中で、それでもまだ日和見を続けるのはマイナスしかありません。そのようなコウモリの行く末は、結局のところどちらからも信頼されないという末路しか残されておりません。日本は小座フラッグと言われましたが、言われただけマシなのかもしれません。 好きの反対語は無関心とよく言われます。日本、アメリカをはじめとする西側先進諸国にとってもはや韓国という国は好きでも嫌いでもなくただひたすらどうでもいい国になったのかもしれませんね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。